白ひげか久しぶりだなよし一生やるが生きててこその殺し合いああ待てギャワンレディーん君たちにギャガさせるわけないかかむされや 元気そうだなロジア。 何年ぶりだろうな。ニューゲート。身ぐるみを置いていけ。よっしゃ